曽江です今回この犬山陶芸祭で九代目宗やオリジナル曲の初披露をさせていただきますテーマは白川郷曲名は「不朽の玉」と書きまして福寿といいます白川に咲く花春を告げる福寿草とともにめくりゆく季節歳月の中で朽ち果てることなく続く由井の心を表現しますそれでは精一杯ぱしますどうぞよろしくお願いします 隣 唉哟嘉笑 フィクチューソーさん